えー、これがあのー、今日本日最後のですねあのー、演舞となりました本当に私もですねこちらの、えー、創華の良さこいあの初めて、えー、来たんですけどもまた見たんですけども本当にとてもねあのー。 爽やかで会場も広くて、えー、とても気持ち良かったです。本当はねもっと、えー、もっともっと踊りたかったんですけども、えまあ、ちょっとこれが最後ということとあとまた後ほど大畑の共演でですねあの原曲旗を振りたいと思います。で、えー、一番ですね向かって右側のあの畑の方の大畑なんですけどもあのこちらの方は大人用の大畑であのー。 うちのオリジナルロゴマークと、ですねでまた私が持って大内屋の方も、こちらもあの子供たちが作ったあのマークになります、ちなみに裏は東村山を PR するためにさせていただきました、でこれも最後に、ですねあの元気よく東村を PR して、えー、か帰りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃそれでは踊り子今日をつけ会場の皆様に フェ踊り子、構えはい、電車場フェスタ踊り子 隊,、はい、り子隊元気よく踊らさせていただきますどうぞ応援よろしくお願いします踊りればみんなでよいよい元気よくソウル 「まつりだまつりだ りますどうぞどう わしがわしで朝から晩まで 僕はも大きい「おうちでファイファイファイ」はいはいはい「手をしファイファイファイ」はいはいはい「ドンとドンとお ど, ん ど, ん ど, んどん踊りましょう」 ら天フェスタ踊り」 ありがとうございました。は